開業した医師及び、えー、PT の方聞いてください。我々が勝たないといけないのは、まあ、ベッドに寝てもらうことなんですねって話をやっていこうと思います。何です、えー、なんでこの話をやっていくのかなんですけれども、中央科の方は、まあ、独立開業したいと思われるあの、気持ちがあられる方は、まあ、 やっぱりいろんな今の組織だったりだとか法律面だったりだとかリアクル方針だったりとか嫉妬仕事に関して何か疑問だったりとか新しいことをしたいと自分だけの形を見つけたいと思われる方がいらっしゃると思います。もしくはまあまあ組織の中で人と一緒に何か物事をやったりだとか人と何かあの歩調を合わせたりみたいなことが苦手な方も独立される方多いんじゃないのかなっていうふうに私は個人的に 思っているところがありますでそんな中でですね皆さんに絶対にいわゆるこの企業及び開業及び独立というふうなこのいわゆる、まあ、一種の戦いでですね勝つ た, ためにはどうすればいいのかということを話をしていこうかなと思っているんですけれどもそのために一番大事なことは何なのかというとですねやはり戦略的にこの独立開業戦線をやっぱり戦っていただくことかなと思っているんですね。で えー、富士塾とかっていう風なところでいわゆる独立開業を準備される先生方は本当にたくさん全国でもう何かな4500もっとかなを見させてもらってきたと思うんですけれどもそうだな。 皆さんにあるものはほとんど何なのかって言ったらほとんどが技術だけのことが多いんですねで。技術だけでいい治療をやってれば買ってもらってリピートしてもらってファンになってもらってっていうものができるというふうに信じ取られる方が多いんですけど実は全くそんなことはなくてどれだけいい技術があったとしてもあなたの治療を選ばないのは、まあなたのことを知らないからだというのがその原因のですね 99% を占めるのが実はこ独立開業の先生の戦いなんですね。 今ですね、医師や理学療法士の方がクリニックとか病院とか老健とかいろんなところで働いておられると思うんですけど目の前に患者さんがいらっしゃるのはそれはその組織の長の方あーもしくは社長さんがすごい努力をされて、えー、目の前に患者様を連れてくるということができているわけです。特に昨今のですねコロナウイルスの騒動がありますから医療機関やこう、まあ、店舗型の LINE して移動して人と人とが接触するというものはなかなか本当に 国は経済活動と両立させながら進めていくと言ってますが厳しいところがあるのも事実ですそんな中で我々がしないといけないことはもうこれはやるしかないんですね、はい、かといって急にじゃあ<咳>主義しかないのにオンラインでビジネスはできませんし主義しかないのにいきなり物販もできませんあるのはベッドと、えー、転職つけてきたこの手でできることだけだと私は私も そのような時代がありましたので本当によくわかることなんです、ね、なんでですねビジネスモデルを転換したりだとか持ってる内部留保をよくうまく運用して今のコロナウイルスを乗り切るために投資をするだなんてことはやはり大きなですね会社しか会社だったりとか事業しかできないわけなんです。でそんな中で我々、えー、今から独立会業していく人週末会業していく人ができることはもうたった一つコロナの中でも集客できるんだ。 やっていいけけけるるんんだだととううふなな光を見つけることだけなんですねで実際私、えー、多くの熟成お及び独立開業されている方に話を聞きましたけれども、えー、コロナの影響が治療に関してどれだけ、ね、影響があるのかって話につきましては一言で言うと地域差がものすごく激しいです、えー、地域差がすごく激しいので今まで毎月新規、えー、ホームページで20件問い合わせがあったものが例えば10件に減ってしまった先生もいらっしゃいますし、えー、中には 今までとと変わりりなななく20件、えー、なり続けるいいいう風治療院の先生方もいらっしゃいますその一方で、えー、1人当たりのですね顧客を獲得単価が 1,000 円ぐらいで済んでしまってるっていう風うな、まあ、すごい先生もいらっしゃっててで結論から言うとじゃ今の治療院業界コロナの影響どうなのかって言われると、まあ、全体としてやはりその問い合わせの数だったりとかっていう成績は下がっていますけどけどやっぱり全く関係のない地域は未だ存在するわけです。これ事実であるわけなんですね。 なんで業界自体治療院業界の産業自体全てが潰れてしまったもう全く太刀打ちできないのかとあの航空業界のようにねっていうわけでは全くないのでやればその一筋の光をつかみ取ることができるというのはこう間違いのない事実であると私の方からはお伝えできるんじゃないかなと思っておりますはいちょっと話が脱線してしまったんですけれども、えー、まあ、お伝えしたいことは何なのかというとですね我々は 治療家になれなれいいんですね独立開業した時一番最初の壁というのはだから治療家としてやってきたけど治療家になれないそれは何なのかというとあなたの磨いてきたスキルを受けてくれる人を探すことの方が難しいっていうこの事実をいかに戦略的に乗り切るのかというのがこれ実は独立開業で、えー、勝, 勝つためにですね我々が真剣に考えていかないといけないことだというふうに、えー、まとめておきます。だでで今日のの話はっったのかって言ったかといらですね えー、まず1点目患者さんは技術じゃなくてまずは知ってもらうことにフォーカスしないとこの世界では勝てないっていう、ね、点2点目コロナの中でも勝てる光は残ってますよということをお伝えして今日の動画は以上になりますので、えー、また皆さんいろいろこの動画のフィードバックなどいただければ嬉しいです。 というわけで、えー、面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録よろしくお願いします。y o u t の概要欄に私たちの、えー、独立会議で正解をできるノウハウはまとめてありますので、無料でダウンロードしてください。以上です。